助産ホール終わりまして。助産ホール終わりましたよ。まあちゃん今日は。対決の方で M. C. です。はい M. C. ってどっかの番組とかでやったことありますか。か な, ない、あ、ないの。えー、うん生たちが初めてをいただくなんて。<笑>まあちゃんとあの。げカンペが。あってあ、はい、もう持って大丈夫なんで。はい、まあ、楽しんで、はい。台本があって。多分二人だとね。話しやすいし、多分盛り上げやすいよね。 いや、もうピリピリで、ピリピリで、真剣勝負だ<笑>ピリ確か喋っちゃダメ<笑><笑>聞いたら怒られる感じ間<笑>はってるか、うん、絶対あ凍ってるよねうん、もう真っ白真っ白、真っ白だちょっと距離のあるパー3ですグリーンはカチコチです落ちたんで わは。はい。お。あ、めっちゃ、えー。意外と止まった最後、ね、本当。弱めにしよう。七番で弱めで、めで行きます。意外ところがね、そう、その辺。ちょっと弱いですね。<笑><笑> これ ち, ょっとちょっとじゃなくて結構 弱, 結構弱いですいいクッション。番私はでかかったのかなっったのかあれ 七番であれですよ。<笑>参考にしてください。はい。全然ならないから。七、はい、番でいった瞬間絶対届かないだろうなと思ってる。私のクマのね<笑>だもだんもんい。何でだって百五十百四十しかとばんの七番。なんで七番にしたの？ え, え奥に行ったら怖いかなと思って毎回プチショー。あねそういうこと、はい？考えてんだね。はい、間違えますか、うん え、僕やれてま す, す。ユーティリティでさです、手前から転がした方がよくない、うん。ユーティリティね、どっち行くかわからない、ね。あ、それは七番にしよう<笑>バンカー入る恐れも。走行中は。そうね。じゃあ七番におちかまりください。このバンカー多分こうティング難しそうだから。うんね、難しい。最しかも日向。ね日向、あそこにずっとおろうかな。じゃってこいでいくわ。三<笑>十ヤードぐらいでサンドエッチで。 大きいんじゃない<笑>大きいんじゃない<音声>めちゃくちゃ大きいやん広いのよ超大きいや<笑>うまいうまいあ全然転がって意外とねもう霜ついちゃうから広がってくれる もう し, まっくるしっかり打つね。<笑> ありがとうありがとう。わかんない。なんか重そうってことわかる。<笑>ちっめっちゃ速いのにさ、オッケーよ。ま、OK OK、困るんだね。ですか。やっとう。わかんない。 バンガスリーパットもしたのに。<笑>いや、うちスライスしたんだけど。まだほんと、皮むくやった。え、霜は重い、重いの、重くなる。くっついちゃう。ああ、そういうことかグルグル、うん。で、霜がないところは、また速くなっちゃうってことでしょう。最低したんだねえ。それあんま、んま変わらない。わかんないです。なんか全部霜あった。<笑><笑> つるって言ってるなんかが重いってよりボールが重くなる<笑>、うん、ななんか感覚がよく分かんなくなるよねアブローチでかたくてそうです、ね、パターが極端に重いからねそういうことね難しいどんだけはねるか計算しないといけないかくしゃみ出るんでええ いいいいるるよね<笑><笑>でもししたくなんだ<笑>確か<に><笑><笑>ももっ朝か朝ら二二人人のくしゃみ見て面白いくしゃみいや、<笑>二人と可愛い子ぶりにすくい<笑>どんな感じ <笑>二人ともそん、ね、ーんんんななななじっっっっってみてよってっ<笑><笑>やってみててめてどこややややみよさに<笑><そ>ういい出大丈夫ちゃんのくしゃのはくしゃみじゃないマジで可愛い<笑>えでもって思ったんですよ朝そしたら同じようなくしゃみが出てて。<笑><笑> です。おお、すごい。すごい、今の。あれ、一璧。あれ、完璧って言うらしいよ。マジ、<笑>完璧やん、それは。うん、<笑>適当すぎるけど。<笑><笑>あれは。あれ最低。<笑>あれ。 なななないいゃアアんかうっち開くの バンカーっぽい。あ、いや、大丈夫。大丈夫うん。うわ、貼ったようとしたわ。ねえ、はねたよ、今。七十八ヤード、五十二度。うん、なんか音はでも。良かったんじゃない。三十は大きいと思うので。 二十ぐらいすると。<笑><笑>いやーでも難しいよね。ちょっと違うだけでさ。 はいこれ来れない。やれる事は頑張った<笑>頑張れ。しっかりどこ行った？しっかりどこ行った？しっかり難<笑>しいな。<笑>なかなか触ってこないね。<笑><笑>難しい。嬉<笑>しい。うん。ありがとう。次こそしっかり。<笑> いいいいいいいいいい。うん。<笑>いい<笑>いいいい<笑>ジャストタッチだね<笑>。やっぱ下りが計算ちゃんとされてるね<笑>。やっぱ M C 違うわ<笑><笑><笑>あ。ああ切れた。芸術ありがとう。ちょっとサナちゃんのドライバーに。 個人的に興味があるんですけど、何使ってんあ、ストリックソンの ZX-7 うんうんうんで、シャフトエスティバンっていう会社ああ、はいはいはいあの、JPDA あ、そうです、そうです、うん、ですねロフト 8.5 です 8.5 にしてるの 8.5 にしてます 8.5、はいエスティバンのシャフトって硬さってないやつですかあるえっと、二つあってでもないですね、多分 一つだと思いますこの色はまあシャフトはドラコン専用設計みたいなところがあると思うんで間違いないかと思うんですけどヘッドっていろいろ試されてスリクソンがいいいですかいや自分あのー、JPDA の公式級がダンロップさんなんですけど、うん、ダンロップさんに頂 い, いてるって感じですかああスポンサーみたいなやってないんですけど普通に提供してもらってるって感じ、はい、提供してもらってます今度新しく出る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 なんかツアー中に変える女子プロって少ないんですけど、出て、打って変えてる選手多いんで。いいんだと思います。全然良くないですけど、<笑>私まだ。<笑><笑>打ってみたい。<笑>すごい興味がある感じですね。や、うん、りも。よいしょ、い し, い し, い し, いしありがとうございます。ま、ねね、だっ。よくさせたね。<笑><笑> あ<笑>、あ、ちょ穴に入れてるる、るるさっきかいったずるずるずる<笑>うな大丈夫、うん 当に当たってるわ。本当？ない<笑>それ。当てる。違う<笑>投げっつ<笑>。こっち今日こっ画面誰なの？<笑>違う<笑><笑><笑>あるですよ。なんかこないだのさリングルフのやつみたいなさ、うん、おおちゃんがさ車の中で撮ってたやつが一番盛れて。盛れてた。でもそれはこっち側なんだよね。じゃ。 こっちじゃないでい今日ニキビこっちできてないこっちゃ<笑><禁止><笑><笑>った。 まりますよし。 あ, あ、ちえちゃんのすげえなめちゃ近いんですうんめちゃ近おー、まずい40ヤード、50ヤードぐらいで寒い 30… ちょっとたこれはまずいこれは、転がったこれやばいですかもう一回言ったいや、大丈夫大丈夫単純に低かったから思ったより転がったっていう すごいなんか、かわいそうなとこに、落ちました。もう、いや、これはしょうがないよ。うん、今のは、運が悪いよ。<笑>そこに打った、まが悪い。あ、運、<笑>運じゃない。<笑>いいんじゃない。お、お、止まった、止まった、止まった。いいんじゃない。 入入れれああ惜しいあ惜し い, しいありがとう止まったれ入れたねん重強く打つ。強く打つ よし。うん、あそこから落ちちゃったね。ねえ、あれはちゃっしょうがないわ。奥からお見舞いず。見<笑>かった。